こんにちは、野菜の日チャンネルです今日は家庭でも失敗なく作れるクリームコロッケをご紹介します玉ねぎとエビが入ったホワイトソースに衣をつけるととっても美味しいクリームコロッケが出来上がります。最後までぜひご覧ください材料はこちらです。 玉ねぎは縦に薄く切ります。冷凍のエビは水につけて解凍しておきます。エビは背わたを取って洗い。 1センチ角に切っておいてください。切り終わったらエビの水気を拭き取っておきます。 フライパンにバターを入れて中火にかけて玉ねぎを加えて炒めます玉ねぎが柔らかくなってきたらエビを加えて軽く炒めます 塩と胡椒、薄力粉を加えてよく混ぜていきます玉ねぎとエビに薄力粉をよく絡めるように炒めてください 粉っぽいところがなくなったら牛乳を加えます。フライパンの底に張り付かないように混ぜ続け牛乳に薄力粉を混ぜ合わせていきます。 だんだんと固まってとろみがついてきます。沸騰したら混ぜながら1分間しっかりと加熱をしてください。 しっかりとまとまってきたら火を止めてバットなどに広げて粗熱を取ります 表面が乾燥するので、ラップをぴったりと貼り付けておいてください。粗熱が取れたら冷蔵庫で冷やします。このまま冷蔵庫に入れておけば、2、3日は保存可能ですので、お好きなタイミングで衣をつけて、揚げたてが食べられます。衣の準備をしておきます。 ボウルに卵、薄力粉、水を入れて混ぜます通常は薄力粉卵液を別々につけますがこれを混ぜてからつけると衣が割れにくく中身が飛び出して爆発するという失敗がなくなります。 パン粉は別のボウルに入れておいてください冷えてしっかり固まったら8等分にして卵型に形を作っていきます手に水をつけながら丸めるとベタベタせずにきれいに形が整います 薄力粉と卵の衣にくぐらせて、パン粉をつけていきます。パン粉のボウルに入れたら、ボウルを前後に揺らしてみてください。手を使わずに、全体にまんべんなくつけることができます。 揚げる前に軽く形を整えて高めの中温に熱した油で2、3分揚げます箸で触るときは穴が開かないように気をつけてください中はすでに加熱されていますのでパン粉に色がついてカリカリに揚がれば 完成ですサクサクの衣の中からホワイトソースと具がとろりと出てきます。 大きなエビがごろっと入っているのも手作りならではの贅沢ですねしっかり冷やすと意外と簡単に作れますのでぜひチャレンジしてみてください最後までご視聴ありがとうございました次回の動画もぜひご覧ください。